アう。ハハな名前ねまあそこも大変な国なんだけどな準備オッケーよいつでも行けるわよ<笑>し行くぞお前らディブン 大円か天空から見下ろせばさあぞ絶景だろうぜさあ始めようか。 なるほどどういうこと 最後の仲間が合流しついにそろった麦わらの一味炎の巨像も退け奪われたすべてのキューブを取り返した最後に挑むは動乱の国凶悪な七部会が彼らを翻弄する次書。騒乱の王国」。 ドレスローザの戦い俺はずっとあんたに礼が言いたかったありがとう。 どうなっているの街の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何鳥かごよ。この国の象徴のような。ドレスローザってことは、またあいつらと戦うことになるんだよな。あいつらこの国にはドンキフォーテファミリーっていうおっかねえやつらがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。 私、サンジ君チョッパーブルックの4人は途中で離れたんだけどかなり激しい戦いだったみたいここでの結末はどうなったのあん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばしたじゃあ決まりねそのドフラミンゴを倒しに行きましょうレッツゴー 乗りが軽すぎるわマリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ2年後に最終決を果たした道中海賊のトラファルガーローと同盟を組んだルビーは王家七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだがその最中国に渦巻く闇を知りド・フラミンゴの討伐を決意するそしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功いかれるド・フラミンゴは全てを葬り去るため鳥籠なる大技を発動したのだった ということは。 本当にひどいこれもとフラミンゴがやったいや建物とかが崩れてるのは ドンキ フ, ォーテファミリーの幹部がやったみんなの家を壊すなんてトフラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。 まず い, まずい 国王とフラミンゴを信じてたのにひどいわ私たちずっと騙されていたのねそんな嘘だろう10年前のあの事件もやつらが仕組んだことだったなんて平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げそれを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんてねえ今の話え 似ているでしょあの時のの時アラバスタの状況とドレスローザでもあれと似たようなことが起こりドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやりとりやがったのさけどそいつはすでに明るみになってるみてえだなどうりで鳥籠が発動されてるわけだぜどういうことあいつはすべてをもみ消すつもりなんだ この国の国真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでなひどい大丈夫だそんなこと俺たちがさせねえ ロ ー, スローザの国民たちおよび客人たち真実を知り俺を殺してと思うやつもさぞおかろうだからゲームを用意したこの俺を殺すゲームだ俺は王宮にいる逃げも隠れもしないこの命を取れれば当然 ここでゲームセットだもう一つだけゲームを終わらせる方法がある今から俺が名前を挙げるやつら全員の首を君らが取った場合だリンゴのやつ何言ってんだ忘れたのかルフィ俺たち懸賞金をかけられたんだよ見ろオ<笑>いつらこそが トレスローダの受刑者たちだ<笑>国のため仲間のため家族のためだ遠慮しないでぶっ殺してやれこの国の全員はハンターだ ロフラミンゴのいる王宮に向かいましょう鳥籠が閉じる前に蹴りをつけねえとなよし急ぐぞ 気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる気づけってほうが無理ってもんさ。人がおもちゃにされた。ああ、ドンキホーテファミリーの幹部ブ、シュガーアテの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは、昼は、人々を楽しませるおもちゃとして、夜は、闇取引を行うための交易港で、 誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当においおい、疑ってんのか<笑>今の話は本当よ。その証拠にウソップには、私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう。 ウソップって実はすごかったのね実はってあのなあこんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう お、腕が鳴るな<音声>さあ食え の出番ね。 そこの岩山新しくできた。王の大地みたいだな。おや何かありますよ。あれはリフトでしょうか。か 待てどういって こいつがこの王の大地へ上がるリフトかビクともしねえな鍵もかかってんのか厄介だな王家の門が刻まれてる王族なら何か知ってそうね王族か俺たちが話せそうなのはレベッカだなルフィレベッカに会いに殺シアムに行こうああわかった もう3つも奢ってくれたいい や, つだいやそれじゃわからねえだろ<笑>ルフィレベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ<笑>捕まって殺し屋ムの遣唐使にされちまったのさそれに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ もうさっぱりわからねえ。ということは。 Bye-bye. 中が邪魔よ本当にひどい状態ねあの石組みのでかいやつの仕業かそうあいつが町をめちゃくちゃにしやがったんだ私たちがゾウへ向かっていた時にドレスローザーこんなことになっていたんですね あっそこのか。 いいそういや前にコロシアムに行った時通ったか んないけるよな あんたたちこんなところで負けてらんねえ それよりレディ怪我はなかったかい は, はいしかし一体どういうことなんですかこの海兵さん自分の意思ではなかったようですがドフラミンゴの糸だあいつが町中の人を操ってんだええこの海兵さんだけじゃなく何人もね大勢の人を糸で操って危機を煽り助かりたければ懸賞首を彼とうながそれが。 ドフラミンゴのの狙いなのよあの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだほうがいいな。おそらくだが、この道をまっすぐ進めば、コロシアムに着くはず。よし、みんな行こう じゃあやってやるか邪魔だ。 私のソウルを聞いてくれ の役に立つ怪物になりてえ、さあ、ありがとな。チョッパー、ちょっと邪魔よ。 ではお相手いたしましょ う, う, う, うかすり打った吹雪キり邪魔するなら容赦しないわよ これでおしまいねさあ先を急ぎましょうどうフランキーこの道に見覚えはある思い出してきた。 アクシムはこの先で間違いねへさっさと片付けるわよレディーが待ってるっていうのにまったくやぼなやつらだぜディアブルジャンブビアンキュイグレラシャット いつでもいいぞ三刀流王儀一大三千大戦世界ああこの国には小人もいるんだったなまさかまた刀を盗んだりしねえだろうね今なら納得のいくけりが出せそうだ この調子でいきましょう私だってやるときはやるんだから これが終わったらスイーツを作るからねディアブルジャンブとあるはフレイルスペクトー<笑>く そ, ーその程度だ俺の方はいつでもいいぞ たなにかかればこんなもんもよやったー 問題ないず。 何かを食らっちまうとは。 ジャンプボアルはフリールスペクトル、ま！その程度だよ。くそ、体が痺れて動かねえ。 コクてー 病気や怪我だって俺が治す怪物と呼ばれようと俺は強くなるサイボーグフランキーの進化 させぬ このウソップさまにおそれをなしたみたい ジェにしよう。どっかに肉ねえのか。この力があれば、大事な問題。おい、本当に合ってんのか。ゾロは口出ししちゃダメ。 方向音痴なんだからよ<笑>リムさんは分かっていらっしゃいますねお前ら遅れるんじゃねえぞ待て男を見せろウソップお前もやるときはやる男だよしやるか バカシソンソン バくつくわよ覚悟しなさい覚悟はいいライオンアップレディーが待ってるっていうのにまったく野暮な奴らだぜ ジャンプビアンキュイグレラシャットヴァ、うんうん、体がみんな行くわよヴァッイントフルール三ァン ンンダーランスフリップ108フンドおっショットテンポーどううしたたクソコックもうバテたかかててんののはお前じゃねえのかアホ剣士力を取り戻せたみたいね。 女だと思ってなめてると痛い目見るわよ。 くれよっ<笑>お任せください見えたぞコロシアムだ な建物あの中にレベッカがいるのね。お多分なこの辺も大変なことになってるみたいだなさすがに大会は終わってるかどうせなら俺も出てみたかったんだが大会なあこのコロシアムで行われたエースのメラメラの実が優勝賞品になった大会だエースってあのエース ルフィのお兄さんのまあなだからルフィもルーシーって悲鳴を使ってその大会に出場したんだ<笑>サボが来てメラメラの実を食うっていうから途中で入れ替わったんだ死んだはずのサボが現れたときはすげえ驚いたけどなサボまた知らない人の名前ねその人は誰 結局メラメラの実はどうなったのリム、悪いけど話はそこまで早くレベッカを探さないとあ、そうだったわコロシアムの入り口はどこにあるのそれなら、この道を進めばあるはずだよし、みんな行こう 聞こえたような 通りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。ー中に誰かいねえのかーんの。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったの。おかしいな。ここにいると思ったんだけどな。まずはこのあたりを探してみましょう。 あまり遠くへは行ってないはずよ。 全員ここで死ねえ。打ちのめしてやるよ。 ひさつへひろとりぼし まずいわ、ね、こいつ強いわわねこつ強任せてガストザド、えー、観念なさい先手を打たせていただきます。 n Mmm. らえウパンどうだ 骨が折れるところでした私にも海賊の意地がある片鳴らしと行くか 殴ったのが聞いてねえってのがクソガンジョのやつだ。あくの実の能力は。これが奪ってやるお前が本当に欲しいのはこれだろうバージェスてめえは弟とその仲間に手を出すな チギンうい先手を打たせていただきます。 ニュ ー, ー・ワン行くぞ俺について来いごまんだけだ手強いよねみんな、気をつけて いただこう強そうだなでも俺は差別はし竜創剣竜の勇気ハードエローもう気は抜かねえきっちり肩をつけるとするが。 ルフィ強くなった<笑>今ならサボにもエースにも簡単には負けねえそうかそれからエースのメラメラの実だが俺が食っちまったかまはねそれが一番だこうしてコツコツ成長していっ<笑>やった力が戻ってきたみてえだ私の成長は止まらないわ サイボーグフルランキーの進化。サボ、一緒に戦ってくれてありがとうな。<笑>気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。え？その声、あなたもしかしてルーシー？ー ちょっと手伝ってほしいんだ一緒に来てくれよええでもどこにあそこでミンゴが待ってる上に登るために鍵が必要なのレベッカ鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと逃げたか以降ルフィのバッグには俺がついてる よく覚えとけあなたもルフィのお兄さんなのお前エースのことも知ってるのかええあの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見てそうかあいつは強かっただろうすごく強かったわ 押し寄せる海軍の人たちを次々倒していたそれは見たかったなそれにしても三人ともあんまり似てないのね俺たちは義兄弟だからな。 まあでもそんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも、俺の大事な家族だ。エースにはエースの。ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが。もし俺に助けを求めるなら、世界のどこにいても駆けつける。 いいな